それでは今回の線形台数2の授業を始めたいと思いますで。前回はまず部分空間の和と直和に関する性質と公式で残った部分を説明しましてそれからベクトル空間の線形写像について紹介をしました。で、えっと、残念ながらその前回その線形写像の部分に残ってしまった部分がありましたので今回は特にその ベクトル空間と数ベクトル空間の同型という話と、それから、えー、と線形シャドウの表現行為ですという話を説明したいと思います。で、えー、と教科書はですね、と157ページ の, あの一番下の定理 6.13 から始めますので、まああの、そこも随時確認しながら聞いてください。 でえっと、この定理 6.13 の趣旨についてはあの前回の授業の最後の方で説明しましたのであの今回は多くは語りませんけれども、えっと、どういう定理だったかというとその、まあ、V をベクトル空間としてでその V が N 次元であるとで N が有限次元である際に、えっと、この V というのはまずあの N 次元の数ベクトル空間に同型であるということそれから、えっと まあ、それを伴ってですね、今度は全ての N 次元のベクトル空間は同型であるというのがこの定理の趣旨です。で、えー、と同型という概念をもう一回前回やったので復習しますと、えー、と同型というのはうんとまず線形シャドウであることですね、線形シャドウであるということ、あのベクトルのワットスカラーバイを保存するようなシャドウであること、それからあと全単射という条件がありました。でですので、まあ、そういうい あの写像が存在する同士のベクトル空間は同型なベクトル空間といって同型なベクトル空間はその線形代数の枠組みで考えている範囲では同じものとみなしてよいというのが前回の説明した内容でもあります。そこで一応これも大事な事実ですのでこれも一応証明を紹介したいと思います。証明としましまては あの同型であることをあの言うためには何が必要かっていうとそういう同型の写像が存在するってことをあの示すっていう必要がありますそこであの、まあ、これも数学ではよくやるんですけれどもあの存在するというからには実際にそれを作ってですね写像を作ってでもそれが実際に同型写像であることを、まあ、示すという手段を経て、まあ、この数学の証明というのはやっています。あと えーとまあ、今回の証明を、あのーまあ、紹介するもう一つの目的はそのこのあとで説明しますその、えー、と線形写像の 表, 表現行列ですね行列に表現っていうことの説明にもつながってきますので、まあ、そういう意味も込めてあの今回の話を紹介したいと思います。まあ、あの証明は眠いですから、まあ あのだんだんだんだんスリープモードになっていくのはあの言い方しかたないかと思いますが最低限この事実だけはあのしっかり押さえておいてほしいと思います。でそこで、えー、とまずですねあのこうあの覚えておくことはあのまず F の作り方にあたってこの、まあ、V というベクトル空間が与えられたとしましょう。今、えー、と V というのは有限次元ということを言ってますので。 えっ、ー、と、V にはこ う, う規定が存在します。えっ、ー、と、これを X1 から Xn というふうに置きましょう。で、そうしますと、えっ、ー、と2、の V の2位のベクトルですね。V の2のベクトルっていうのは、あの、こういうその規定 X1 から Xn の、あの 1…、一線形独立かあ。線形結合。こういう線形結合の形を用いて、あの、ただ一通りに表されるということに注意しておきます。このときに、 えー、とこの線形結合の係数がですねもうあの鍵を握っていて、まあ、こういう あ, のある V ベクトル V っていうのはこの x の a 倍から x の an 倍まで の, あの和で一的に表されるっていうのが一つのポイントになります。でそこでじゃあ一的に表せれるんだったらそのそこでもうすでにこうあの1対1かつ全ての そのこの係数の組とあとベクトルが対応してるんじゃないかっていう話になるわけですよね。まあ、ということはこれ一種の前端者なわけでしてそこでこの各、えーえーえー、ベクトルを の, あのこの数の並びに対して N 個の数の並びに対して、えー、この、えー、と N 個の数を係数として表したこの V のベクトルを対応づけましょうと。そういうい 対応付けでこの、F、という写像を定義しますそうする と,、えー、と実はこのですね N 個の並べ数を並べた集合っていうのは、えーとまあ、あの N 次元の数ベクトル空間とみなすことができますからそうすると こ, こ, のこういう対応を与えた段階でこの N 次元の数ベクトル空間から、えー、と今考えている V っていうベクトル空間への写像を与えたことになります。 こうやって F を定義すると。だから、まあ、言ってみれば、当たり前といえば当たり前ですよね。だから、まあ、N 個を数をとりあえず取ってきなさいと。そしたら、その N 個の数を係数に使って、こういう線形結合を作って、で、V のベクトルを1個を取ってきなさいと。それを対応づけますということを言っているわけです。で、こうやって定義した F が、えっと、実は、あの、この N 次元の数ベクトル空間から、 今与えられたベクトル空間 V への同型写像であるということをまあ示すというのでこの証明をやっています。で同型写像を示すためにはえっと三つのことを示す必要があってここに書きましたけれども一個目はこれが線形写像であるということ。で二個目はえっとこの写像が全射である。で三個最後にこの写像が単射であるということをあの示すことであのこの同型という証明をしています。でしょうか。 で、えっ、ー、と、まず、この F が線形シャドウであること の, あの証明なんですけれども、あの、これは、こう今まで何回もやってきていますので、まあ、あの、大体掴んでいる人もいると思いますが、え、これは、あの、まあ、2個ですね、こう、ベクトルを、数ベクトルを持ってきましょうと。えっ、ー、と、A1 から N っていうベクトルと、B1 から BN っていう2個のベクトルを持ってきて、で、 その2個のベクトルをこの F で移したきに移すきにその線形写像のルールが2個ありましたよねえっと1つはえっと一つはこれえとこの2個のベクトルを加えてから F で移したものと加えたものとそれから こ, こ, この下にありますようにそれぞれのベクトルを F で加えてから F で移してからこう加えた結果が まあ、等しくなりますよっていうことをまず示すっていうのが一つの目のルールの証明なわけですね。で、もう一つは、その、えっ、ー、と、その、まあ、A1 から AN っていうベクトルをラムダ倍してから F で移した場合と、それから先に F で移してからラムダ倍したものが等しくなるよっていうことを、これが二つ目のルールで、この二つのルールがまず満たされるということを言って、あこの F は線形作動ですということがまず言えるわけです。ここまでいいですか でえー、と次にその F が前者であることを示すんですけれどもあのこれはですねあのまず何を示せばいいかっていうとこの一番下の行にある事実です。えー、とこの v, v というのはこの移された方のベクトル空間ですね。でそれとあとこのイメージの F っていうその数ベクトル空間をこの F で移した全体ですね。これが一致するっていうことを まあ、言えばここの F は前者だってことが言えますで、えー、とそれをでそのために何を示したかというとですねと前だいぶ前にこの授業でやったんですけれどもあのこのイメージ F っていうのはどういうふうにどういうベクトリーで生成されますかっていうとこの写される側の 今でいうと数ベクトル空間 N 次の数ベクトル空間の規定をこの F で移したものですねここにあります F で移したもので生成されるのが実はこれがこのイメージ F になりますという定理がありましたでこの E1 から EN っていうのはちょっと記号を省略してしまいましたけれども標準規定といってあの まあ、なんだ1 0 0 0ロとか0 0ロ0 1 0ってうそういう、あのー、規定ですね。ですからちょっと、あのー、黒板で補足しますと例えば A1 今考えているそのベクトル2ベクトルっていうのはこういう形の A1A2 A1 から An の縦に並べたこの列ベクトルなんですがこれは、えー、とこの A1 から An の成分をこう外に出すと A2 は01000の A2 倍。で、最後、AN が00001の AN 倍というふうに書けるわけですね。で、今はこれのことを E1 とか E2 とか EN というふうに書いています。1行目はこういう意味です。 いい で, すかで、えー、とそうするとこういう形で表せるんですけれどもそうする と, あの、えー、と F このベクトルですねこのベクトルを F で移すということは、えー、とこの A1 から AN というベクトルがもともとこういう形の線形結合で表すことができてでこれをはあの線形シャドウのルールから、えー、とこういう形のあの。 線形結合に変えることができますからあ変えることができます。で, でどうしたかなそれが実はあのー、移った先移った先ではこの A1 から AN っていう係数を使って、まあ、こういう形のベクトルに移しますよっていうのがこの F の定義なわけでした。 でそうします と,、えー、とこのことからわかるのはこの元の数ベクトル空間の標準規定ですねこの E1E2E3 から EN っていうのをこの F で移す先っていうのが実はこの移った先の V の規定それぞれに対応するっていうことですね。こ, こ, こう言ってるように、えー、と EI を F で移したものは実はあの V の規定の XI に移ってますと。 いうことが言えますのでそうするともともと F のイメージっていうのはこの標準規定 E1 から En を F で移したベクトルで生成される部分空間だったんですけれどもこの E1 から En を F で移したベクトルっていうのは実は x1 から xn と表すことができてこれは実は V の規定だということで。 じゃあこれって結局この空間は V 自身だっていうことになってですねで結局この F のイメージの部分空間っていうのは V 全体になるということが分かったのでこの F は前者だという結論が導かれます。という説明なんですがもしそうですねちょっと分かりにくいもしくは理解が追いつかないという人がいましたらまたあで個別に説明しますのでその時質問してください。 でえー、と最後、この F が単車であることはですね、この単車 の, の、線形写像が単車であることの同時な条件として、えー、F のカーネルですね、この F のカーネルがゼロベクトルに限るということという条件がありましたので、これを示します。で、えー、それを示すには、そのどうすればいいかということなんですけれども、じゃあまずこの何度目いいから勝手なベクトル、A1 から AN っていうこの数ベクトルを F で移しましょうと。で、その移した先が、 ベクトルったとししまょうで0ベクトルだったとき、えー、に、あのー、この実は こ, う こ, うこの0に移るこの数ベクトルは a1 から a のを全部0にするしかないですよっていうことを示せばいいんですけれどもじゃあそれは実際にどうやって示すかという と,、えー、とその f の定義からですねこの a1 から a のを f で移したものは、えー、こんなふうに、えー、と v の規定を使って a1 から x1 から anxn のあの和にで表せるわけですね。でもしこれがゼロだったとすると何が起こるかというと、実はあの x1 から xn はこの移った先のベクトル空間 v の規定ですから、x1 から xn は線形独立だと。ということはもしこの a1x1 から anxn の和がゼロベクトルだったらこの a1 から an は 全部0になるしかないということから、えー、とこの F でですね0ベクトルに移る数ベクトルっていうのはこう 0, 0, 0, 0, 0しかないということが示されたとすなわち F のカーネルが0ベクトルに限ることが示されたので、まあ、F は単車だということも言えます。でまあ以上の3つの事実から えー、とこの N 次元のスペクトル空間とあの N 次元のスベクトル空間が同型だということがまあ言えるわけなんですが、まあ、そういう話に<笑>ですのであの一応あの、まあ、ここで結論にしておきます。